周囲からの視線が痛い全く楽しめそうにないぞ<笑>なんじゃこりゃーこんなの食べるたことないぞおうめー あ, あのアスタさんご一緒してよろしいでしょうかおおミモさんお前もこの肉狙ってたのか全く魔力を感じないなんと汚い食べ方 ハ<笑>ハ<笑>うーん散々な言われようですなまもう慣れてるけど な, なんという器の大きさバンジャンス様の金色の夜明け団の理想を体現するのは我々だお前もだクラウスそれからミモザ<笑>お前はダンジョンでは早々に負傷し戦線から離脱したそうだも申し訳ありませんふん<笑><笑>いやいや 一番場違いな役立たずはお前だよな知るバけから追放同然だったっていうのにネブラ姉様この場はお前にふさわしくないされ母殺しのでき損ないね<笑><笑>こんな奴らから逃げる必要ねえ あす、と《ケミンだのネズミだの恥さらしたの敵損ないだのふさわしいとかふさわしくないとか知るか黙る黙らんいいかこんちくしょう俺は必ず実績を積んで魔法堤になってお前ら全員黙らせてやる!や》あすっげえ 間近で見たらこんなでかかったのかアスタと二人きりおお一週間ぶりだなアスタ怪我はもう大丈夫なのか子供か誰が子供だ お, お前の魔法のおかげだよありがとうなミモザ<笑><笑>どうしたのよミモザ<笑>あの私 ア明日さんを見てると胸が苦しくなって、あの日からア明日さんのことばかり考えていて。えー、な, なんであんなやつ。あんな下人の馬鹿でうるさくてチビで。またあの体とのギャップが<笑>って。あれなんで私こんな必死なの。いやいやいや。私はあんな奴。なんとも。頭でも痛いのか？ 早く取って取ってうっせ あ, あ, ーあーやだやだ何が合コンよあいつが誰とどうなろうがどうでもいいんだからねって誰に何の言い訳してんの 合コンっていうから思わずついてきちゃったけどでもうまくいってなさそうでよかったお姉ちゃんえっールおかわり自分で入れなさいハムシ僕らを前にして緊張したかいいや<笑>そんなに緊張しなくていいんだぜテン飲み物もういっぱい追加だ<笑><笑>ナイス 言われてみるとレベッカさん姉貴っぽいっすねそういうあんたは兄弟たちの一番上には見えないわね あ, あ近所の食堂で小さいガキ抱えて<笑>ちょっと話してよ<笑>あんたこの人のこと何も知らねえだろおお怖い怖い俺は魔法は使えねえそれじゃあどんな冗談だ<笑><笑><笑> ちょっと店長バイトやめるわえスおいおい明日はさす好きな人とかいるのかいはい心に決めた人がいますえー、素敵っすっす同じ応援してるよ同じあ同じダそ そ, それってもしかして もしかして別に私は何とも何ともまったくばっかじゃないのネロもそう思うわよねあいつ言ったらんと向無う水っていうか初任務の時からそうだった、うん、何が魔法帝よ私がいなかったらどうなってたと思うのよ私があんなチビで下民なやつを私は王族よ王族 本当にバカなんだから心に決めたって大切だって思ってくれてるならあんまり心配かけさせないでよね誰が心配だって あ, あっんなだでだでできたでやった えうわっ 妹のでも見てみろよノエル回復したらさらに筋肉が強くなった気がするバした美白夜の魔眼はこの森にあるという魔石を狙っていたようなのですお前たちの言う魔石とはこれのことだろう私には必要のないものだくれてやろうわたありがとうございますなあ 白夜の魔眼はこれを欲しがってたんだけど一体何でか分かるか何か知ってますその魔石は装着者の魔力を高める魔道具の一種だがそれを真に使いこなせるのはエルフ族だけだ金術魔法はただの人間には手が出せない<笑>もう何が何やら金<笑>術魔法の発動には途方もないマナと何かしらの犠牲が必要となるそしてアスタ お前の持つ二つの剣は、そのエルフ族の王者が使っていた魔法剣のなれの、ということうわあアースタ君の頭が話についていけず爆発したしっかりしなさいよ、バカスターバカだからこれ以上は無理よバカだから